マックス、です、えー、本日はガチ対決のコーナーでございますでね、その服なんですけれども、はい、ちょっとあのご意見を多数いただいております侍の輪にちなんでねえじゃねえか、うん、実はですね<笑>あ、はい、とあるあのシャツというか衣装というかホニャラロを今作ってますのでそれが出来次第そちらの、えー、着るものって言っていいのかな着るものに変えて えー、あれするんであれしてくださいはい<笑>説明して、ね、ほぼ説明して、ね、いやちょっと待ってはいそんなこと頼むんだーはい堀さん、はい、あなた自分の足元落としてくださいよあなたこれ何ですかこれエアマックス200ですいやちょっ僕の落としてくださいよこれ何ですかちょっとかっこいいですね聞きました皆さん<笑> <笑>この男はですね、いろいろあってこのスニーカーを手に入れ、はい、で僕のこれをちょっとだけ小バカにして、<笑><笑>しかもこの男はねスニーカーの知識なんかないんですよ。<笑>僕は言ったら、エアマックス初代の95、あの黒黄色要はあれですよ、G スコットが、エアマックスとか、あのスニーカーを履いたフットシップはあったじゃないですか、長男とか。 あの時から知ってるのに、あなたは何も知らないこのスニーカーばんにしてんだよ<笑>あなたはね、全スニーカーファンを敵に回したんですからね<笑>あ全スニーカーファンで敵に回しました<笑>この罪は一生かけて罪にがってる<笑>顔かけてたはい、というわけでやってました本日は、はい、サノッチですえぇ、気持ち気持ち気持ち急だ急だどうも皆さん、えー、夏のスイカぶりでございますサムラ イ, イティングさんで。 伝説の再生数をね、叩き出したお願チーます今回は、はい、佐野チーさんが来ていただいたんで佐野さんにもうテーマお分かりですかねチーさん今回のテーマ何ですかもちろん牛丼でございますイエー イ, イ, エーイ知ってるのかなこれ見てる人は大体改めてちょっと説明をしていただいて<笑>私ですねえっ、ー、と牛丼でですね最速で体験をするとい う, うまあタイムが1分57秒だったかな、はいはいはい、<笑>それでなんとね700万再生ぐらいまで おーニコニコ生放送からの YouTube のアーカイブとかやばいですからねああそうですね本当に今日早食いで牛丼やるんですけども、はいえー、と細かい内容がちょっと僕全然打ち合わせ聞いてなかったで、うんでサんさんお願いしますあっ、えー、僕, <笑>僕がやるんですね<笑>、はい、早食いっていうのは長距離短距離中距離みたいなスピードがあって、はい、今回は超短距離10秒20秒で終わるあー早いっすねはい、いそういう勝負を まあ、ここにいるねマックス鈴木と、うん、おガチ対決しようかなとなるほど、はい、とある牛丼を持ち帰って丼、うん、に移し替えますテイクアウトの容器から、はい、スプーンで OK、うん、で卵も使っていいです卵も OK、はいはい、でスフィンクススタイルでセット<笑>なるほどあそう細かいところが必要なんですよこれそうなんです米粒1つ肉のかけら1つも残しちゃいけない、うん、でバーッと食べ終わってごくんしてあ で、ストップはいで、ジジャッッはは侍のスタッフさんにやってもらいます、はい、ます我々が行いますはいなんですけれども例えば米粒1つとか残ってる場合があったりするじゃないですかこぼれたりとかうん、うん、でそうなっちゃったら多分もうねファウルだファールだよねノーカウントになっちゃうかなっていうななるほどなるほほどど結構フードバトルクラブの、ね、ルールに近いかもしれないああ、うん、もうほんといろんなところが試されるです ね, そうですねだからこれまあ多分まあギトのプロなんでいろいろ考えてると思うんですけれども、はい、多分どうこぼさないように食べるか 多分、その辺も多分大事になってくるんじゃないかなと早いですけど本当に奥が深い早食いっていうのはものだと思ってるんで、うん、どういうふうに例えば卵をかき混ぜるとかどういうふうにかけるとか、うん、ああ結構そこでも変わってくる、ね、全然変わるんでなるほどそれぞれ戦い方というか作戦が全く違う可能性もあるってことですか、ねまあ、僕結構牛丼に特化してやってたんで、はいはい、僕は大丈夫なんですけどねプロがどういう手段でくるか、うん、そういうところも見ものかなとそうですね正直ぶっちゃけるとちょっと不安 一応普段はおじゃらけてやってるんですけれども、うん、やるときはガチで。今日、今日ガチで行きます。ガチできますお店へ。あのできればなと思 い, ま す,、ねはい、います。よろしくお願いします。お願いします。そうですね。まあ、あのー、サムライーティングさんがこの間、やられた。マックス続きたい、ガディさん。まあ、あれを見て、僕も。まあ、動画とか、生の現場とかで。 まあ、早食食いいとか大もも見させててらうようよになってその中でやっぱりそのガディさんの対決がガディさん自体も含めてあんなに熱い思いがあったんだというのにちょっと刺激されて実際その時の動画にもコメントも残してちょっといずれマックス鈴木さんにまあ対決を申し込みたいなというのがあったんで正直ちょっとこんな早くそのチャンスが来るとは思わなかったんでだからやるからにはちょっと頑張りたいなと。 えーっとまあ、今回、えー、もちろん牛丼を使った勝負になるので、まあ、正直ここ最近ガチでちょっとやってないのでどうかなっていうところもあるんですけどでもやっぱりやり慣れてた牛丼もう僕の代名詞というかになるんで、まあ、ここだけはちょっと譲れないので、まあ、相手がマックス鈴木だろうが誰だろうが負ける気はマジでないんで本当にガチでやらせていただきたいと思ってます。 今回これ以上ないレベルの短距離っていうのは正直自信はないですよね、うん、正直なんかねなんか変な感じうんちょうまく言えないんですけどかな<笑><笑><笑>えっと多分そののっちさんにとっては多分これ以上ないっていうものが牛丼だと思うんですよ なんか多分俺にはこれしかないって思ってると思うんです正直だから俺個人的な気持ちは第1回目のちょっとガテさんに似てるかな胸を借りるつもりでどちらかというとなんか先生みたいな感じだけどもちろん今自分のできる全力は尽くしますただ正直自信はない胸を借りるつもりでよろしくお願いします お願いします。はい。54321スタート。 ああ<笑>そう捨ててたあとで<笑>一 旦, <笑>、はい、い一旦はまず寒さは落ちるオッケー54321スタート 俺思ったのねちちちだい や, そ れ, がでういやそれがリアルでしょ。 いやーこれはどうですかやってみていや僕からのちょっと生きが切れてるんで武道ドファイターが本当にあにこれをやってもらったの人が俺見たことないんでまず、あ、それ感動なんですけど、うんまあ、やっぱりマックス鈴木さんはあの外側要はご飯の方に卵がいくようにかけてたんですよね鍵型違いまし、ね、があった僕はあの全体的にマックスさんが縁からご飯の方に行くように卵をかけてたんですよ、うんまあ、それがまた俺もそれやったことないからうどういうふうに作業するのか分かんないんですけど、うんうんまあ、それとやっぱりあとは あかき集めるここがやっぱり難しいので、やっぱりどうしてもここからこぼれちゃったりっていうのも気をつけなきゃいけないので本当奥深いと思いますこれめちゃくちゃ深いし多分同じこと思ってると思うんだけどマジで「再いお願いします」って感じ<笑>あそれは絶対ある<笑>イメージー今の段階で変えようと思ったところ多分三3点ぐらい見つかってるんですよあもうですか見つかってる厳密には言わないよってことになるから、うん、自分だけのもあると思うしもちろん 終わったりいいかもしれないけどだけどね奥深いし、うん、練習するとしないだと運転の差が出ると思うあと正直僕も取ってて思ったらスタッフ側もミスというかもっとこういう風にできたとかなんだって反省というのがあったんで僕らとしても再選はお願いできるの嬉しいスタッフも勝ちってことです<笑>チェックが分かったなーっていうのとそこをちょっと僕も Y さんとお話ししきれてなくてこれねめちゃくちゃ深いわ多分、はい もう呼吸の合わせ方とかにもなってくると思うんだよね呼吸っすか数拍じゃあスタートするときギリギリまで吐いてからスタートした方がいいのかとかあ多分もうそういう感じになってくると思うそっかもうもうコンマの世界だあの全部がうまくいけば多分45秒ぐらい変わってくると思いますよそんな変わるんすかもう心技体じゃないけど武道のそういう感じに近い全部がい初めて一個になったときに多分コンマの世界ってそういう戦いだ思うすごい感じだし何かめちゃくちゃ勉強になったマジありがとうございましえい、ー、とんでもないですじゃらこそありがとうございました うう悔しいいやもうこういう結果になると正直なことなかったですよこ難しいなまさかのファールファールの終わりですよドロードロードロー完全なドロー一粒一粒ですもんねちなみに俺がポンと落ちてるの ど, のどんな時に見えてましたいや<笑>もうホンに真正面から序盤い や, いや中、終盤から終盤にあっさりしあっていうそうでもこれ言えないんですよね俺も言えなかったこ の, の, この前僕ここについてたんですね<笑>言ったら失礼だと思ったからいや、そうなんですよ本気でやってる人に対していい、ね あ、違う、俺ここにもついてたのかついてたここについてたじゃあ俺2粒なのこことここでも俺口の中に3粒が残ってて終わった気じゃないわあった多分俺の中ではゴールは多分あなんだろうなと思ったあーあーなるほどなるほどもうしっかり口の中もきれいにするのであればですねちょっともとも反省て持ち帰ってブラッシュアップしてリベンジでやりましょう 一つるのは僕はめちゃくちゃ楽しかったです<笑><笑>俺もめめちちちちゃゃゃゃくく楽楽ししかかっったた<笑>どれだけ本気でやってるかで楽しみが変わると思うんですけど本気でやればやるほど楽しいと思いますもうねカメラからも伝わっていきますよ二人の本気ぐらいマジでマジでらした い, いや次回はもっと勝ちでいきます今回参考タイムというそうですねそうしてきました参考タイム ー確かに確かに、はい、我々受け付けますねレジェンド2人で、はい、だから別にサマラのチャンネルだけど、はい、いや俺サマッチとやる人は私でもいいんですよ、うん、お確かにもし終われば、はい、別にプロは関係ないんでじゃあ改め て, 待てありがとうございましたいや俺もねそれ持ったあれだって自分で押して止めれるやつ買いますああ あれのフェアフェア自分のして自分のタイミングでパンとして食べ始めたほうがやっぱりフードバトルは答えですねであれやっぱそうですねあれがルールですねああやっぱ自分のタイミングでやって自分で、それがもう完全にうでドモンさファールもあれだけどやっぱりそれで自分の全力出してたちょっとでも残すっていうのはやっぱやっぱそのファールですよね見てさんのカレーもそうです、うん、カレーもそうはいはいはいは い, はい、はい、ファールっていうのを明確にしないとやっぱりファールはファー ル, ファールファールです、うん、次回ちょっと人数も増やしたいですね このスピーードイーティ確かに神山さんも燃えてくると思いますいや俺これそこそこ触発される人いるんじゃないかと思ってるだからこの一応まあねこの第3回目にしてちょっとまた幅が広がったんじゃないですか、うん、このガチバトルに関してはホンと次10人ぐらい呼びたくないですか一人ずつテーブルについて一人ずつやっていくっていうちょっと大会になってきて、ね、大会になってきて柔道のスピードイーティングの そう面白いと思う細かく、ね、やっても本当これ一つのなんていうのジャンルとして、ね、でも全然いいと思いますうんですよ。